電熱タイツですね電熱タイツこれもね番号を下に書いておきますで、これもねなぜこれにしたかっていうと、まあ、あとねブーツの時に紹介しますけどつま先が温まるんですよマサチャンネルをご覧の皆様こんにちはモータージャーナリストのマサです皆さんお元気でお過ごしでしょうかいや晴れてますけど寒いです 柔度ないかな？まあ、北国のね方からしたらそんなんじゃ寒くねえよって思うかもしれないですけど、僕らは寒いんです。そしてですね。またチャンネルはですね。冬に走るの大好きです。冬のね。バイクとてもいいですよ。ただ寒いのは大嫌いです。<笑>もうね。冬ガンガン行くから寒いの平気なんだろうって思ってる人い る, いるかもしれないですけど、もうめっちゃ寒いの苦手で末端冷え性で血圧も低いし。 本当に寒いのは嫌なんですよもう寒いだけで朝はテンションが下がります野生我慢は無理ですもう装備をちゃんとして暖かい格好をして乗るしかないです苦痛なのは無理ということでね今日はですね質問もちょいちょいいきます冬の装備これについてね皆様に参考になればと思いお伝えしたいと思いますそれではですねまず上から行きますヘルメットヘルメットはですねフルフェイスが必須かなと思いますね オープンフェイスは正直言って厳しいです、ただ単純にフルフェイスならいいかっていうとね、やっぱり対策が必要かなと思いますね、このモデルは、アライヘルメットっていうのですね、アストロ GX っていうモデルなんですけども、アライヘルメットだけではないと思うんですけど、翔、ま、平、あ、さんも僕、かぶったことあるんですけど、翔平さんにもねちゃんとあります、こね内側、シールドの内側を二重にして、曇らなくするものがあります。 新井さんの場合にはですねピンドックシートっていうものです、それをですね、貼り付けてあります、これは絶対必要です、それがないともう曇ってシュールドを開けることになるんですよ、開ければ寒いので、このピンドックシート、二重にして曇り止めにする機構です、ね、これはもう絶対に必要です、チンパッドとかって言われる、この顎のね、ここが隙間を埋めるようなこのパーツがあるんですけども、これを装着しております。この密閉度ですね このガチャって新井様ここにねガチャっていうこういうロックがあるんですけどもこれをしてもねやっぱり漏れるんですよ結構風がでその漏れをですねなるべく防ごうっていうねやり方がありますなのでそのやり方は概要欄にですね貼り付けておきますのでヘルメットと本体の密着度を上げて防寒度を上げるっていうそういう感じの動画になってますそちらねちょっとご覧になられて参考にされるといいかなと思います すべ て,、ね、てこのエアレーションですね、エアダクト、これはもうすべてクローズにして乗ってます。ということでね、まずヘルメットはそういう感じです。そしてですね、次はネクオマ、これはね、まず第一条件としては暴風のもの、暴風のものじゃないとほとんど意味がないです。で、暴風のものであれば、何でも問題ないかなと思うんですけれども、実はね、今回、今年導入したのがこちらです。小峰さんの 電熱ネックウォーマーマですねここにコードが入ってまして、こちらですね、モバイルバッテリーを入れてます。これでまあ1日、これ2万アンペアあるんですけど、1日全く問題なく使えます。3段階調節の最弱で使ってます。最弱でも十分暖かく感じますね。で、これね、ここにスイッチがあるんですけども、実はね、このね、 両サイドが普通に着用すると両サイドこの頸動脈のところが温まるんですけれどちょっとずらしてのと後頭部があったかい方が僕は温かく感じますただ考え方としてはこの頸動脈が温まると全身をめぐる血が温まるのでこっちの方が正解なのかもしれないけどただ温かく感じるのは前後なので僕は前後で。 運用してますね次、えー、肌から近い方からいきますね。一番下、お肌にくっつけているもの、これはですね今のところ2パターンあって、1つはユニクロさんのヒートテックコットで、もう1つはユニクロの極暖なんですけど、なんで2種類かというと、ね、極暖の方が確実にあったかいです。ですが、やっぱりね僕ら結構いい年になってくると、 肌過敏になってて痒くなっちゃうポリエステルは暖かいんですけどねでヒートデックコットンはあれねよくできてて肌に触れるところだけコットンなんですよで割と痒くなりづらいですなので十分暖かいんで僕はヒートデックコットンをおすすめします特に肌過敏な方はそしてハイネックですねまあこれはハイネックの方が絶対いいと思いますでサイズ的にはやっぱりちょっときついぐらいちょっとピタッとしているものの方が 暖かいとは思うので、僕の場合はですねレディースの L かメンズの S なんですけど、S ないんで、だいたいレディースの L を着用していることが多いです。そして次、その上ですね、ヒートテックの上に着ているものが、こちらです、これですね、小嶺さんのエレクトリックギア、電熱やですね、電熱インナー。 で番号とかちょっと忘れたんで、こう下に出しておきます、これはね、実は去年ね、もっと厚手のものを使ってました、ただ、後から紹介したこのアウターですね、こちらを着るために、結構タイトなんですよ、こちらを着るために、この薄いものに変えました、これ、いいですよ、昨年着てたものよりこっちの方がいいかな、ぴったり感があるし、温かい感じがしますね。昨年着てたモモデデルルはそのものも自体に ものすごい暖かい防寒効果というのがあったんですけど、これはね防寒効果はないです、ただ温まるだけです、だからインナーとその上に着るものというのが大事になってくるんですけど、下は同じ小峰さんなんですけども、電熱タイツですね、電熱タイツ、これもね、なぜこれにしたかというと、あとブーツの時に紹介しますけど、つま先が温まるんですよ。 なののでこのモデルにしましまたでちなみにサイズなんですけども 164cm57kg の私で上がウーマン M ウーマン M ですよ<笑>ありえないでしょで下が L ありえないでしょウーマン M 着てるのに下がちょうどいいのが L だよほんと小峰さんちゃんとした方がいいよマジで。 かかりづららすぎるからでこれはどのモデル前回着てましたかっていうのはですね小峰のサイズ選びがすごい難しいみたいな動画を去年出しましたなのでそれも概要欄に貼り付けておきますので参考にしてくださいでこれはですねこれがインナーの上でこれがタイツ2つこう出てきますねでこれをですねこういうものもこれもねついてきます差し込んで で1個にしてバッテリーから取ったものこ ち, らです、ね、こちらに挿してで運用してますでですねアウターの説明にもなるんですけどやっぱり上はね結構防寒っていうのはすごくいいんですよ他のメーカーでも上は大体いいです下はねちょっと薄いものが多いんでっていうか当たり前なんですよ下にこんな厚いねダウンとかなかなか切れないので当たり前なんですけど大体タイツが3段階の2で運用してますね で、上はもうつけるかつけないかっていう感じで、つけても3段階の1一番弱いやつでだいたい間に合っちゃいます。ネックウォーマーもね。もう最弱でしか使ってないけど、十分間に合っちゃいます。そして皆様お待たせいたしました。アウターです。アウターはですね。クシタニさんの？アロフトフードジャケットというものになってます。下はアロフトパンツ。 アアフフトアロフトで、すねでタイツさんから変えて、まず変えた理由っていうのは、まず1個しかなかったんです、それは何かっていうと、ですね防水なんです、これ、なので、レインウェアを携帯すする必要がなくなくりますウィンターウェアの上からレインウェアを着るっていうのは、もう、すっごい困難もう、絶対無理っていうぐらい、もう、よっぽど大きいサイズのを買って、ダボダボで着るしか方法がないです。 ただ、それはちょっと厳しいですよね、この装備の上でにさらに上に切るわけだから、本当に動きづらくな る, なるし、一回やったんだけど、やっぱり隙間からどんどん入ってきちゃいますね、え防水のものにしたいということで、これにしました、これを買った結果、良かったことっていうのが、これです、この子、このね、アウターとインナーの間に着てる、このダウン。 これがついてくるんですよクシタニのホームページとかだとミッドレイヤーっていうふうに言うんですけどこのダウンこのダウンがやばい高性能だと僕は思いますなぜかというとですねこれが高性能なのかどうなのかよく分からなかったのでこれをですねユニクロさんのウルトラライトダウンに変えて走りました寒いんですよ寒いで す, いですこれやばいぐらい高性能ですでしかもこの アロフトフードジャケットについているこのインナーだけがですね天然フェザー、天然ダウンなんですね、なので、ムレッキを外に出す効果っていうのはすごく高いみたいなんですよ、で他のモデルっていうのは、審査レートっていうその人工のものなんですけど、それもねめっちゃ高いみたいなんですけども、これの方がね、その長時間着てたときに、すごくそのムレッキを出したりとかしてくれるからいいということみたいですね。とにかくこれが高性能 でアウターもですねもうめっちゃよくできてます、この他にアロフトジャケットっていうねこのフードがなくて緑ド丈のものもあるんですよ、実はねそれも買って試したんですけど、こう乗るとすごい折れちゃって、ここがすごい苦しいんですね、なんで僕は申し訳ないで1回着用で売っちゃいました、で、こっちに変えたんですけど、ショート丈だと怖いのをこう下からこう巻き上げてくるんじゃないか、風が、中に入ってくるんじゃないかっていうのを心配してると思うんですけど。 中にね、ストームガードっていうのがあるんですよ、中ちゃんとね、ダウンきて、こういう風にしておけば、中から風が入ってくることはないです、なのでその辺も安心、それから基本的にこういうところも全部こう返しがついてますね、こうやって、これは結局、レインウェアも兼用してるわけだから、水が入ってこないように、全部返しがついてますね、暴風効果に関してはね、さんも全然問題なかったけど、まあ、これももちろん全然問題ないと。 いうことになりますねただちょっと気になったのがフード、これね、ちょっとコツがあるんですけど、ここにね、ゴムがあるんですよ、これ、これ、これ、これでちょっときゅっと締めとかないと、ここに風が入って、そこでバタつくわけじゃなくて、そこに風が入ったことによって、ここの後頭部から風が割とこのメットの中に入って、首の後ろが寒かったんですよ。 なんでこんな寒いかなと思ったんですけど、これをね、キュッと締めることで解決しました、まあフードなんて、僕、いらないんだけどね<笑>、取れればいいんだけど、取れないので、取れるような仕様にしてくれればね、櫛谷さん、よかったかなと思うんですけどで、下ですね、下はこっちほど熱いですね、ダウンは入ってません、なのでですね、下の方が寒くなるんで、どうしても下は電熱を強めに入れてるっていうふうになりますね。 そしてブーツなんですけども、ブーツの前に、こちらですか、これね、ハンドルカバー、でハンドルカバーは、これはね、大久保製作所っていうところのマルトっていうモデルになってます。で、見えるかな、分かると思うんですけど、ウエイトを外に配置してます。っていうことは、これ自体に僕、穴開けちゃってるんですよ、穴開けて、ここで動かないようにしてますね。これすすするとすごく操作性が上が上ります 穴開ける勇気えあれば<笑>そんな高いもんじゃないんで、まあ、こう穴開けてこういうふうにしといたほうがいいかなただ穴開ける位置とかすごく微妙なので、えー、ちょっと研究したほうがいいかなと思うんですけどもプラスグリップヒーター今までいろいろやったけどこの組み合わせがやっぱり最強かなと思いますっていうのは実はね小峰さんの電熱グローブ持ってるんですよ持ってるんですけどやっぱり直風が当たったらいくら熱くしても無理なので やっぱりグリップヒーターでハンドルカバーが僕は一番いいかなと思いますねもちろんこの上から電熱グローブしたら最強なんでしょうけどまあ消費電量の関係とかもあるので僕はこの組み合わせで全く問題なく寒くなくいけてますただね冷たくなってきますよこっちなんでまあ走ってる時にねちょっとこうグリップあったらこんな感じにしたりとかしてなんとなくね寒いところをこう温めたりとかしながら乗ってます そしてブーツですねこれもね皆様めっちゃ気になっていると思うんですよ、何してるか、実はねいくらウィンターブーツとかで検索してもバイク用はね防寒っていうのは、ね、出てこないです、防水、防風が出てくるんですけど、防寒っていうのはね出てこないんですよ、なんでなのかね、これめっちゃいい防寒とか作ったらめっちゃ売れると思うけどね、でこれは何かというとですねスノーブーツです。スノーブーブツの そしてモデル的にはカリブーっていうモデルになりますでこれもねもともと使ってたんですよこんなロング丈だったんで今回ねミドル丈ぐらいの短いやつになったんで買い替えましたで株だからね株とかスクーターとかだったらこうやる必要ないからギアをだからいいんですけどやっぱちょっと暑いから暑いしバイク用じゃないから結構ねこう柔らかいんですよ だからギア付きのバイクだとちょっと難しいかなっていう感じもしなくはないんですけど僕ギア付きのバイクこれで全然乗れます慣れで使えるかなっていう感じはしますけどねそしてブーツの中どうなってるかっていうとですねちょっと脱いでみますねこれねアロフトファントムのこれすごいの、ね、よこれスノーボードとか の, このスキューベアと同じだよねこのストームガードが入っててこれがね 中綿的な感じのものになるんですけどこ れ,、ね、これは内側このストームガードは外側みたいな感じででカリブルはこういう感じですよいしょこんな感じでこれのすごいのはこれこのボアの部分これねこれはね実はね取れるんですよこうやって多分これが すごい高性能ちょっとフェルトっぽくなってて遮熱っていうんですか銀紙みたいなこうチャリチャリ音がしてこれが多分すごい高性能なんだと思うんですねで洗う時もこの中を洗えばいいということになるんですけれども電熱タイツ電熱タイツもそのままね、まあ、これだったら平気かもしれないけどそのままやってるとやっぱりちょっとね冷たいところに温かいところが当たってるから 効果半減すすると思うんですねなんで僕はこれを履いてます、インナーの靴下ですね、インナーの靴下、アウターの靴下、なんていうでしょうね、靴下の上から履く防風のもので、しかも薄手 で, で、小峰さんの電熱サイツはこうやってこかぶせるものなんですよ、こうやって。 どうしても冬のものっていうとなんか厚手厚手っていうイメージがあるじゃないですかただ靴下も厚手を履いちゃうと何ていうのかなもうブーツがどんどんどんどんんサイズがでかくなっちゃうんですねなんで僕はもう普通のハイソックスですそれにこれピュッとかぶせてで、薄手のアウターの靴下これをですね履いておりますこんな感じでねこんな感じででこれで カリブーの中に入れて、この串谷さんのインナー、本当はこれこうパチッてこう止めたりとかするんだけど、こ れ, な ん, な, これなんとなく入れて、なんとなく入れて、でこのストームガードを上からこういうふうにかけて、で、こんな感じで、ここまでやればね、 だいぶ違うこれでも冷たくなってくるからねこれで高速走ってて3段階で2で運用しててギリギリって感じ、まあ、冬でもまあそれでなんとかなってるからこの辺を走るのにはこのくらいでいいかなとこのくらいでというかここまでやれば大丈夫っていうことですもちろんね北海道に行ったりとかする方はこれでは多分通用しないと思いますここからさらに 上, 上に何を着てみたいな感じになってくると思うんですけど僕の住んでる環境、まあ、住んでる環境っていうか冬ね 変な話凍結したら走れないじゃないですか、なので走ったとしてもゼロとかそのくらいなんですよ、0度で高速って相当厳しいと思うね去年ね、マイナス5度で高速っていうのはあったんですけど、本当と厳しかったです、本当寒かった、だけど、なんとかなったので、この装備であれば、雪山に行かない限りはなんとかなるからっていう仕様になってます。ということで、ですね冬装備、寒がりの冬装備。 皆様の参考になったでしょうかもちろんね俺はこんな着なくても平気だぜっていう方はたくさんいらっしゃいますと思うんですけど僕やっぱり苦痛な思いして冬乗りたくないし苦痛な思いをしたからみんな冬乗んないんだと思うんですねここまで行けば苦痛ではないですよという今日お話しさせていただきましたアサチャンネルはこの動画だけではございません皆様のためになる動画たくさんたくさんアップしておりますので